は前でのの、うん、買ったじゃないですか自販、はい、機で当たるまでって言って、うん、全種類買ってってやったんだけどいろいろあるじゃコンビニで全種類混ぜたらとかいろいろある中で自販機全種類混ぜたら。 あの自販機のあの中がぐちゃぐちゃになっちゃった時の液体、うん、<笑>を生み出せるっ、ね、ギュッてした時ね、うん、あれって適量ずつ入れるじゃんメ、まあはい、インだったら多分そうだと思う、うん、美味しくしようとしていいよって思うでも全部入れなきゃいけない全部入れなきゃいけないよ分量であっこれちょっとでいいやとか、はい、これは、はい、これベースでいきたいわじゃあそれのみやっていいよ俺普通にちょっとどうやじになるあーじゃあそうしようじゃあ俺は好き勝手生きていこう、うん、で同じように俺やって、うん、どうやじになるかはいやっていきましょうよし俺好き勝手生きてこう ミルクコーヒー。まあ、こんなもんだろうなあと。<笑>いやいや、まあ、それでもさ、うん、無限量だよね。<笑>え、まあまあ、でも、いいけど、サブちゃんなんで、うん、許してほしい。で、俺が先陣切ってくね、うん。サラッと、ミみゆ。美味しい麦茶。う, ん、うわー、みゆ。え<笑>、いやいや、え、なんで、誰が違うの。うん、なん何だろう、うん、お前三本買ったじゃん。 えそれだってことそうだミユいや違うでしょうえっ<笑>ミウなんすよこれミユ大道が出してんのがミウなんだろうねやっミっていう名前ちょっとややこしいな<笑>ポケモンに幻のミウがいるからなこれオレンジのなんだろうミユ<笑>いやミウしかないな<笑>ヒューガナッツサイダーあっうまそうこれうまそ う, う, まそうこれミウ<笑> なんで、ランダムに配置されてるのに<笑>、うん、ネクターねーネクター大同なんだあ、確かに<笑>大同イブレンドあそれ味くんねト<笑>結局、後々カいや、コーヒーやばいんだよ、経験上モンスター混ぜたことあるけど、そモンスターのあの、コーヒーやばいと思うはい、コーヒーのおぼちゃカミルクティー、うん、ソーザゼリー、うんうん、うわ、ゼリーも入ってくんじここに<笑> <笑>やばいってバリスタねバリスタか強いな味一緒バリスタ世界一のバリスタ監修なんだよ、うん、バリスタって名前じゃないエナジージムあオロナミだ違う商品名を言うのやめて<笑><笑>やばいなフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフフーフフフんフフーフフフフフフフフフフ あ, あブラックかコーヒーがやばいと思コーヒーがやばいねブラックってこんな濃いんだ思いっきり長めなやつじゃん色変えてくるっていうも、ん、う入れ方かっこいいね、うん、ダメ<笑>ダメあ全然色が違うってなったねいや俺多分コーヒーっぽさはちょっと削りました、うん、はいじゃあねこれが適量その、全部同じ量ずつはい。待つやつでこれは俺がね監修したやつですごいえこれやばいでしょでもコーヒーだよなみなみだなぁと やべえ一回こぼれ出したらもう止まんないやつ、うん、全部こぼれかな<笑>、ね、ちょっともう味知っちゃうのやめていやっち う, 違 う, 違う<笑>ちょっと味知らでしょ今味知っちゃったじゃん意外でいけるぞ<笑><笑>だからじゃあいや言うていきます、うん、じゃあいきますじゃなくていやもう大丈夫そうだから<笑><笑><笑><笑>いきますよ、うん、あやばい やばい<笑>結局やばいちょっと俺も飲んでいりシロップであの風邪の日に飲んだやつああ甘みが多分あるからあーでもちょっとやだなこれ多分ね本来まずいものを相殺するために美味しくした時のやつなんだよやつな薬っぽいのやんなじゃあこっち行きます僕がそれはうまいだろう絶対まあ美味しい<笑>いやあなんだまずいって入ってたもんね<笑> まあ美味しいまあ美味しいぐらいいや、ちょっと近いね近い、結局近 い, いや苦さがやっぱこんだけコーヒーあるから苦さが入っちゃうね<笑>まあでもまあ美味しいと思うわ、うん、まずい<笑><笑>まあ絶対まずい。<笑>やっぱこういう方が美味しいし、ね。ははははは なんか、うん。これ飲んでない。う<笑>ん。いや、なんか、動画回してるのにさ。うん、これを二人で飲んでる時間になってない。になってるかもしれない。よくはないな。<笑>これ、うん、美味しいね。<笑><笑>